ははい皆さんこんこにちはサルですえ今回はポケットストーブのごとくについて考えようと思います、えー、これねワークマンで買ったやつなんですけど今まで使ってた網はこういったですねダイソーの丸四角網セットでね110円で売ってるやつでこれの四角いやつをねこう乗せて使ってたんです で、これ、あの、ダメっていうことではないんですけど、えー、爪をね、こう出さないように、爪が網から上に出ないように、うまくこう、置いてやればね、いけるときはあるんですけど、こんな風にね。ただね、この爪が左右で互い違いになってるので、こうどっかで落ちたりね、片一方だけが落ちてたり、ちょっと不安定というか、少し使いにくい。で、しかもこう、火をね、使ってるので、 熱い状態なのでねこう持ってね調整するわけにいかないのでえこの状態でねやるっていうとえ片一方は、えー、網のねこ う, うまい具合にね上に乗ってるんだけどもう片一方は落ちてたりとかにするとこの網がねまたこう斜めに斜めになってしまったりしてねあの慎重にやればねこれでもいいですただちょっと夜中暗いところとかねあとねこうはまっちゃってねこう抜けなくなる時も 過去にあったたんですね持ち上げようとしたら抜けないそうするとこう押さえてから抜かないといけないただ外にねそんな押さえるような便利な道具とか必ずしも持っていってるわけではなかったりするのでそうするとね追加でね燃料を足したい時、えー、非常にこうねうまくいかなかったりねすることもあって少しストレスだったんですよね丸い網の方もねこれね こんな風にグラグラしてたり、えー、この状態もね、えー、一方は爪が出てるけど一方は爪の上に乗ってるということで網が斜めになったりね、えー、ともうちょっと網目のね小さいあのバーナーパッドみたいなものだったらねいいんですけどバーナーパッドってですね割と大きいんですよねこれ 11cm 角ですけど 11cm のバーナーパッドってあんまりないんですよね 中華とかでも私が知ってるやつでも 12cm が一番小さくてあのユニフレームとかだともっと大きいですよね、まあ、少々ね斜めっててもね別にいいクッカーとか、まあ、シェラカップみたいにね高さのないクッカーだったらねまあ何でもいけるっちゃいけるんですけどねあとその爪の上にね物を置くような大きなね底の面積の広いクッカーだったらね全然いいんですけどっていうかそもそもこれがいらないんですけどねその場合は、まあ、ポケストスタイルはね えー、コンパクトにやろう手軽にやろうということで基本的に持っていくクッカー全て小さいの で, でそういう場合はねこういう網がないとねちょっと不安定そうするとねちょっとこう気持ち悪い感じ要はこのポイントはですね爪があることです爪がしかもこっちは左端に爪があって右側にはスペースがあるところが奥側は左にスペースがあって右は端っこに爪がある というふうにね、互い違いになっているところがポイントなんですよねはい、まあ閉じたときにねぴったりそうなるように閉まるようにねこういう工夫がされているので、まあ仕方ないんですけどねただその分こう網をこうとすると互い違いなのでうまくいかないときがあるということですはい、そんなときにね、えー、見つけたのがこのセリアのステンレススチールワイヤーシェルフ 日本語表記だとステンレスワイヤーシェルフですねバーコードはこれです、えー、本来の使い方はねなんかこんな感じでタオルバーの上から差し込んで設置してくださいとやっぱり言うことみたいなんですねタオルバーの上から置いて下に物を引っ掛けたり上に置い何か置いたりねするっていうことだと思いますはいでこれをね、えー、この辺りからカットしてやれば この上の部分がねちょうどいい網になるというふうなねことを知りましたのでそれをねやってみようかなと思うんですはい、えー、幅がねぴったり多分ぴったりになりそうな感じですねなので2箇所切断してやればもうそのまんまこれが網として使えるんではなかろうかという感じになります じゃあ工作をしていいこうと思います、えー、ステンレスなんでねこれ硬いんですけど 3mm なので、うん、普通にねニッパーとかで切れるかなという感じですね切る場所だけちょっと気をつけないといけませんね一回切っちゃったらねもう戻せませんのでどのぐらいの長さで切るかですよねまあけどここにかぶせるだけなのでうん 長いと逆に邪魔かなだからまあ短め 1cm ぐらいでいいのかなまあこれ多分適当でいいですねこれは長長い方がいい理由があればね長めに切ってから後で短くしてやればいいですけどねうんどっちかっていうと多分閉まった時によいしょ片付けた時に一緒に片付けれるような感じの方がいいと思うので 高さがこれあのスタンダードタイプだと2センチなんで2センチ以内の方がいいでしょうねということははみ出ないように、まあ、この辺りから切ってやるという感じですかねそうですねこの辺りから切ってやりましょうということで、まあ、ペンチでちょっとやってみましょうかものは試しこういうの切るときはね ペンチとかニッパーですけど、えー、グリグリとやりながらねそのステンレスによってもね硬さが違いますのでニッパーの刃が負けそうならね、えー、刃がん傷んじゃうのでニッパーでやらない方がいいと思うんですけど。 切っていいくと思いますちょっとひねってみましょうかこういうので掴んでね曲 が, 曲がったりアなんでこのギリギリのところを掴んではいこんな感じですね切れましたじゃあこれをね同じことをあと3箇所すればいいということになります で曲げてやればはいいけましたねこれで二箇所外れましたこんな感じですでここがね真上に向かってね直角に曲がってるのに対してこちらはね鋭角にね六十度ぐらいの内側に向かって曲がってますから。 これをまっすぐにしてやるのを先にやった方がいいでしょうね。切っちゃうと短くなるんでね、曲げるのに力がいるので。で、まあ、疲労が心配だったらね、ここ、あの、バーナーとかで炙ってからね、この部分をね、柔らかくしてから、あの、曲げた方がより確実に疲労は起きないですね。まあ、ただ、うん、そんなに慎重にする必要はないかな、というふうに思いますので、 このまま曲げてみましょうか。うん、そのバーナーで炙るほどの必要はないんじゃないかなという気がします。まあ、ただね、一気にやるんじゃなくて、少しずつね。この辺がね、手の感触の、ね、大事なところですよね。こうどのぐらいの力を入れれば、どのぐらい曲がるかなっていうね、こういうのをね、あの大事にした方が いいです、ね、あとあとあの DIY するときにはそういう感覚がねあの実は一番大事だったりするような気がしますよく分かんないですけど私も素人なんでねあの趣味の DIY ーなんでそんなのプロの方から見たらねなんかおかしなこと言ってる可能かもしれませんけどねよしはいだいぶね立ってきましたねはいだいぶ真上向いて立ちました 気持ちねこっちも内側に入ってるような気がするのでこっちも少し内側に入ってるままねちょっとこの状態でね一回まず切断していこうかなと思いますちょっと曲がったかなな、ま、るべくね曲げは長い時に直した方が少しの力で曲げることができるので、ね、いいと思います はい、た、え、い、ー、いいですね。ほぼまっすぐになってますね。はい、なってます。じゃあ、同じように。で、これでまたポキッと折ります。今度はね、長いのでここが。こっからここまでがね、折りやすいんです。はい、折れました。 今回はですねあえて手でやってますが普通のニッパーですねこれニッパーってのは本当は細いねあの銅線を切ったりするようなね、えー、道具なのでこんな太いステンレスの太いとまあ3ミリですけどね棒を切ったりするためのものではないのでやっぱりねちょっと無理はあるんですけどねパキッて折れると気持ちがいいです 切れました。こんなのがね2本余りができましたはい、えー、出来上がったね五徳、えー、どんな風に乗せるかというと幅がぴったりなのでこう乗りますいいですね完璧です非常に気持ちがいい感じ、えー、こんな風にね外側に爪があるので手前奥にずらしてもね網が落ちることがないという感じ、えー、非常に良いです で内側に押してもね、えー、締まらない爪があるのでねということでこの爪がいい感じになってますそうするとですね今度はこれですね S ビットのミディアム、えー、こっちもねちょっとこうその前回の時に使えるごとくやってみようかなと思いますえー、と候補はこれですね万能トレー商用水切り網 194×130、えー、これキャンドゥ1 1 0円ですね えー、鉄でクロームメッキ。なのでステンレスじゃないんでね。ちょっとね、錆びちゃうのが早いと思いますけどね。あとあの、メッキなのでね。この上で直接、あのー、食材を置いてね、焼き物とかはやらない方がいいとは思いますが、これだったらどうかなと。まあ、例によってね、この爪があるので、うまく、あの、パッと乗らないんですね。 そうですね。普通はここを全部カットしてで余計なのを落としてちょうどねこの曲がってる部分足のこいつ邪魔ですよねで両方落としてもいい感じなので両方を落としてやってで、あの小さいポケットストーブと同じような構造のね網にして固定したらいいかなーっていう気はしますがまあ この辺で切っていきましょう、えー。では切る上でこれをニッパーでやるとねちょっとつらいんでね、えー、こういうのを使いますキャンドゥで見つけてきたね家庭用の大型ニッパー330円、えー、切断能力約 3mm まで切れますよ